4番ホール、打ち下ろしの左ドックで、特設 OBT がブルーティーから約210ヤードなので、特設 OBT の左側の白いティーの先ぐらいが、えー、各選手の狙い目になると思います先ほどバーディーの谷田ー選手です。 フェアウェイ真ん中にナイスショットでした。吉田菊花選手です。ティーショット。うん、ナイスショット。北堀朝日選手はティの右からのティーショットになります。 よしよいい具合にフェードをかかりフェアウェーへ真ん中でした柳澤小実選手パー5でなんとかバーディーを取りイーブンに近づけたいところですナイスショー フェアウェイ真ん中ナイスショットでした。4番ホール、パー5、2打目の地点に来ております。4名ともフェアウェイキープしております。えー、通音的な距離ではないので、バンカーに入らないようにレイアップにしていければいいのかなっていう感じのホールです、えー。上りになってます。 北堀旭選手もフェアウェイ真ん中にキープしたいところですバンカーは避けたいところナイスフェードでフェアウェイ真ん中キープです。 バン果敢に池越えできた吉田菊花選手一番飛んでいますがちょっとツーム無理なのでバンカーに入らないようにフェアウェイキープでいきたいところです真ん中に飛んでます ナイスショ番ホールパー5三打目地点に来ております北堀朝日選手残り上り120ヤードプラス5ヤードぐらいでしょうかちょっと熱く入ったような気もしないでもないですねが、えー、右にナイスンです柳沢コン選手ンスライスンダ 引っ掛けてしまいました左側に、えー、オンですちょっとショートでしたピン右側あちょっとショートでした残り80ヤード寄せて連続バーディーと行きたいところです ちょっとピンの左ですがオンはしましたがちょっと大きかったようです谷田百合香選手4段目の予選になります下りのフックライン80ヤードから約14、8ヤードをオーバーしてしまいましたので残念なショットとなってしまいました ナイアプローチシュザキッ選手約1 5ルの上りのバーディーパットになりますしっかり打ちましたがまだや足りないやはり雨で濡れているためにスピードの感覚が難しいところですコロミ選手スライスライン 1 1 2ル。よく打ってきましたがナイスパー北堀朝日選手約8メートル下りのバーディーパットになります ナナナイイイスス<笑>スパー<笑>ナイスパースセーブ<笑>えー、5番ホール。 374ヤード、えー、と打ち下ろしの右ドックとなっており右側には池がありますうんちょっとドローがかかりすぎて、えー、左ラフとなってます綺麗なドローで吹き流しの。 少し右に向かって飛んでます。吹き流しこえました。二百四十ヤンド飛んでいるテンション で, です、えー。フェイドヒッターの北堀朝日選手です。ナイスフェイドのフェアウェイド真ん中でした。よいしょー。 ペアウェイ真ん中ナイスショットでした、えー、川富道にスタンスがかかったので、えー、打てるところからワンクラブドロップです少しラフが不気かく心配です、えー、先に北堀朝日選手いきます 148ヤード残りでナイスショットでバーディナイスショットバーディーチャンスですちょっと引っ掛け気味ですね、えー、左にオンしましたちょっと左に引っ掛け気味 ちょっとドローがかかりすぎてグリーン左にオンというかギリギリ乗ったような感じです柳沢小美選手左下がりの約20ヤードのアプローチが残ってしまいました落としどころはエッジから2メートルぐらいでしょうか まあ2メートルから3メートルというところだと思いますちょっとショートでした投げ落とし所は3メートルぐらいでしたから1メートルぐらいのところに落ちてしまいましたグリーンエッジからパターです、えー、スライスラインだと思います 最後は下っていますさあ打ち切れるかちょっと打ち切れませんでしたちょっとラインを読めてなかったようです距離は 素晴らしかったです北堀選手見事唯一通音でバーディーパッドです、えー、上りの下りというところで多分スライスラインだと思いますスピードが難しいところです ここは慎重に。 ナイスパーナナイイススセープナイスパーナイスパー、えー、6番パー3174ヤードパー3にやってきましたちょっと長めのパー3ですスドローがかかって あちょっとショートです、かかりきりませんでしたえ右手前にショートでしたこのホールはグリーンが受けているので果敢にグリーンを狙っていきたいところですピン右にえこれもショートですね 多少昇っているように見えているの分だけショートしてしまうのでしょうか北堀選手珍しく左側からの T ショットになりますいい当たりですが、えー、ドローがかからずちょっとフェード気味に右に外してしまいました本人。 今球を捕まえるようなスイングに改造しているそうですうん、ちょっと左に引っ掛けてます距離的に当たりてるかダイソン。6番パー3グリーン周辺に来ております今日は雨がたくさん降っていましたので6インチジェネラルエリアリプレイス ルールになっています北堀選手10メートルのローチショットです横<音声>さげですあーちょっとラインが並めなくなって体のフックっくンでしたタイナ選手これも同様に 12,3 メートルの こちがかなりのフックラインだと思われます。やっぱり思ったようフックします。なんとかパーセーブになるか。吉田選手は谷田選手と全く同じラインなので、落としところがなかったと思います。 さあ、この2歳でしょ唯一ワンワンディーパッドですナイスパーでしたナイスパー少々くらいのフックラインですがかなりフックしますが自分のアプローチの玉筋を見ているので 踏みやすいのではないかと思いますしっかり打ってきました惜しい なるかナイスセーブ。見事に沈めました。さあ朝日選手、パーセーブなんかこれもフックラインだと思います。 左に外してしまいました。フック読み切れませんでした。